皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2022年8月25日。今日は25日の邪神更新日ということもあり、地味にいろいろと忙しい感じの一日でした。とりあえずスコルパイドの像をもらったので、今日のノルマは達成です。今月のリポちゃんのレンタル衣装は、ヨギツネセットでした。目の部分が特徴的な衣装で、今までありそうになかった新しいタイプのやつですね。 ちなみに、今日のエビル・プリーストのアクセサリー合成は一歩前進という感じでした。星のドラゴンクエストのコラボクエストの再演も今日から始まりました。もがマルという強烈なキャラクターのことはよく覚えているのですが、このクエストの内容をすっかり忘れてしまっていました。クリア後にオートマッチングバトルがあったはずだと思いましたが、それは全く別のクエストでした。